ことあでも、うん、昨日、うんうん、昨日な私帰りに、うんうん、銭湯に行ったのあそう で, すゃそうです最近、ね、銭湯巡りにハマってて、うんうんうん、めっちゃ銭湯行ってんの今度一緒に行こうって約束したんです<笑>そうなんですけど<笑><笑>でなで銭湯に行って帰りが結構遅かったのう ん,、うん<笑>うんうんうん、すっごいなっンンしし湯帰 り, <笑>りのね帰<笑> り,、ね、りの銭湯巡りかえ って何が楽しいなんかさ、うん、なんか他の人とお風呂に入るっていう、うん、まだ習慣がまだついてないのああそっか、うん、海外やからそうそうそうどういう気持ち ん, なんかそうそうそうソワソワ<笑>そんなそわそわしてたら怪しまれるやん全然ホンマ堂々とでも今まで会ったことない人がいるわけでしょその<笑><笑> あ、でもなんか逆に仲良くなりそう仲良くはならない<笑>無理無理それは無理え何してんのじゃあ一人で一人でみんな同じ水につかってるでそう、ね、<笑>タンタンなそうそう淡々となえー、他人同士がでもさ友達同士で来てる人もいるけどさ、うん、私はさ他人とお風呂に入んのはいける人やけど<笑>友達同士とかは行けへんタイプの人やねんじゃあ逆にさ、うん、あれさ友達同士で来てる人の前に赤の他人の自分が入るんだそうやでそうやで な ん, かみなんか入っちゃいけないなんか空気なのかなってなら人の話じって聞いて<笑>じって聞いてなるほど、ね、な大学生2人とかやったら「うん、彼がさ、うん」とか言ってんのはずっと聞いて、うんうん、へえ<笑>そうなんや 楽しそう<笑>シャンプー洗いそうそうシャンプーお風呂に浸かりながらな ね,、うん、ね今度連れてってほしいい<笑>いよいよいよ一緒に行こう、ね、全然な ん, かなんだろうどういう気持ちなんだろうアニメとかでもよくさ、うん、なんかスポーツアニメだと合宿とかで、うん、なんかみんなであの練習終わりにとかさ、うん、そのチームのみんなで入ってるとかするじゃない、うんうんうんうん、それそういうシーン見るとすっごいなんか憧れるのだからメンバーみんなで行きたい いや、ちょっと恥ずかしいわ、それは。そわそわしちゃう、ちょっとな、ほんはな、近しい人とお風呂入るのは恥ずかしいね、私。お母さんでも恥ずかし い, しい。あれ、おか、それと、今度行こうって言って、近しくないってことですか。違う、<笑><笑><何><笑>違う、知ってる人はいないね、ほんまに、まいや、でも。あの、頑張って、そう、大勢体、水炊き、それに。仕事に至る、なんか頑張ろうと思って。 だっってそその楽しそうやってんそ大学生とかが一緒に道路入ってんの見て、ね、だから一緒にそのそだからこの間でもそのサリーちゃんの体とかめっちゃ見ちゃうかもしれへんけど<笑>許したな<笑>この間誘った時にちょっと間があったなって思ったんですよなんかえ「今度行こうね」ってっうん」<笑>うえ「大丈夫な人?」って聞いたら「サリーちゃんなら平均<笑>絶対ダメだろうな」って<笑><笑>でも挑戦してこういていや私は見るけど 見ちゃうねん、人の体めっちゃ。あー、どうしよう。この癖やめなきゃ。<笑>この癖。<笑>手のあるまで銭湯で気になり。<笑><笑>なんで<笑>なんでないいよ、普通。なんで<笑><笑>ーーはい。では、続いて、続いていきます。えー、くらてね。